皆様ごきげんよう久サメですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています11月23日以前の動画で帝国三将軍の討伐動画を撮り直したいと言ってましたがまずはこちらをご覧ください以前の動画では踊り子踊り子魔物使いデスマスターではなく踊り子魔物使い魔物使いデスマスターが正解だったとか言ってましたね なので今回はその構成できているわけですが、実はこの構成も間違いだったのです。そうは言っても、開始30秒でユメイ将軍を倒せているわけだからこれでいいんじゃないかと思われますが、この構成には、とある弱点があるのです。どういう弱点かというと、回復のほぼ全てをデスマスターに任せている格好なので、ちょっとした事故ですぐ全滅するのです。そうです。こういう形で、行くときはあってなく行ってしまいます。 というわけで回復をもう少し手厚くする必要がありますそれを踏まえてたどり着いた答えがこれです踊り子は必要ありませんでした旅芸人が最強でした攻撃はすべて魔物使いの二人がやってくれるので自分はハッスルダンスをやっているだけでいいというお気楽構成になっているところが特におすすめです 余裕がある時は、ゴッドジャグリングで相手の攻撃力を下げたり、デュアルブレイカーで相手のステータステ下カーを狙ったりしますが、それよりもハッスルダンスを連発しているだけでいいです。魔物使いが強いので、自分は回復行動だけをやるつもりでいた方がいいくらいです。旅芸人は蘇生呪文が使えるので、デスマスターが忙しそうな時はザオラルなどで生き返らせることができるので、超安定します。 走行しているうちに、ユメイ将軍が倒れました。旅芸人がいることによる安定性の向上効果がお分かりだと思います。サポート仲間として戦ってもらう分には、踊り子もかなり強いのですが、自分で使うとなると、やはり踊り子と魔物使いより旅芸人とかの方がいいです。踊り子や魔物使いは、人間の操作では追いつかない部分もあるのです。そういうのは、サポート仲間の AI の方がかなり優秀なのです。 攻撃も食らって死ぬ前にサオラルを唱え出すサポソウルと同じですね。はい、最後に残ったゴレオン将軍も無事に倒せました。気になるタイムは、なんと2分23秒です。これはまさに、2分で楽々高速周回、ですね。旅芸人強いです。超おすすめです。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、